第17、入営不能届。傷意、疾病、犯罪、所在不明、その他、作部からざる事故のため、署名の期日に入営しがたき者は、入営不能届に事実を証明すべき書類を添え、入営当日までに本人または家族より、連帯区司令官宛て、市長村長に差し出さねばならぬ。入営に際し、 父母、妻子の疾病、既得、または死亡、同一戸籍内にある者 の, の死亡、または同一戸籍内にある者入営に際し、疾病、既得にして、かつ本人によるにならざれば、他に看護をなす者なきとき、本人の住家の火災流出、または倒壊その他以上に準ずる天災ありたるため、署名の期日に入営しがたきときは、入営延期願いを、 連隊区司令官宛て本席地の市長村長に差し出せば歩兵看護卒及び魔法卒は20日以内短期現役兵補助看護卒及び市長輸卒は10日以内その他の兵士は31日以内その入営を延期せらるこの願いにも事実を証明すべき書類の添付を要する入営期日切迫して 連帯区司令官の指令を送るいとまなき者については、3日以内市町村長より入営延期の承認を得られるものである。